きょうももどってこないな。 ど, こでどうしてるんだろうシロシロお兄ちゃん寒いよいやこうすればあったかいぞほんとだぎゅうぎゅうだけどお兄ちゃんと一緒あったかいね<笑>だろ<う><笑> アハハハハ。 かわいいうんこの子にしようえっおうち行こうねあっお兄ちゃん心配するなしろしろお兄ちゃんここで待ってるからな おいこっちーはらえったな 遊び来たんだよ<笑>もういい<笑> アンがどうかしたのか うんといって。 なんだよそれ。 全然見つかんねえじゃねえかよ来ねえなうんこっちおっだから言ったろ待ってようぜって おにいちゃん なんかねずっとおそとみてるみたいだっただれかまってるのかなみがそれがしろしろかなんてわからないぜ。 もっとはやくさがしてあげればよかったシロシロ 棚がいっぱいあるところ。 シロシロ泣いてないかなお腹空いてないかな喉乾いてないかなみ<笑><笑> はながいっぱいあるところをまがってずーっとあるいててまどにいるてまどにいる出窓にいる いたい身が こっちが見つけた子猫弟の白ロシなのか次回こっち再会するドキドキだなこっち